んるはい、よいしょ今回が一発なの、ね、そうです今日の企画はローリングが南を歩いたら人が集まるのかっていう検証ドッキリをしたいと思いますよっしゃーはでした、ね、いしょう<笑> 行行ききままししょょううい行きましょう。<タッ>ーいきましょうおいローーーいロロロロララランンンドドドって言われたりって言われたりもうローランれたもうリングさんあれなんですか大阪初めてですけどう 雨降ってきました雨降ってきたけど、全然、ローリングやなディシャルより、俺と飲む甘い。ウめっちゃ取られて る, 取られてるローリングさんって、オーラってどうだっすあのー、ちょっと有名な方は自然とけど、テレビ見たんで だ, だいたいさぁね、ふんって頑張ってくるから<笑>ちょっと頑張らない今頑張ったらちょっと何かも見てくれる ローリングさんはい体洗う時にどっから洗うんですか基本的にやっぱね、あのオーラから洗うっていう話やけどそうそう俺はどっちかというとあのーティエショウやから足から足かローリングさん、ティエショウやねあいつ、なんであいつがずっとカメラをそういうのも言って腹ってそう。なんであいつ裏方に回ってるのお前こっちがあるのあいつねってかローリングさんはいもう結構なんか人、ついてきてる気がするんですよ後ろの人がこう、走ってけていくからちょいちょい、笑いながらローリングさんもねボストと の有名な人やったらね、生きざみたいなこと言ってくださるとう、はい、俺にとってはまずは、なんもおからしい。<笑> かにストトトロロ<笑>ロングチンググスンスス<笑>あのやスパイダーマンの横に一回行ってみようかな。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> よ<笑>いじ<笑>しょおもろい。 なんでお前らがちょっとか恥ずかしがって俺、ね、もう今ちょっと悟りに入ってきてるから俺<笑> こ, ここで1時間ぐらい喋ってるから、ね、じゃあここでエンディングの方にはいもうちょっとね警察来るぐらいは邪魔したのか い, いやもう警察困るローリッこちら向いてもらってもいいですかローリング正解ローリさんにとって南とは僕だっ南は生まれ育った街であり知るべき街であります じゃあ最後にせの。 えぐい な,、ね、ないサイ ン, サイ ン, サ, インサインされて SNS アッ プ, プ,、はい、プ, プはい、ということで今回の企画ローリングがローランドっぽく南を歩いてみたらどういう反応されたのかっていうどうですたえー、つかっかった<笑> 同じように人集まってくださって。もうだって終わったけど。はい、前に。これ全然終わった。携帯にサインも求められましたしね。<笑>それはちょっとやめたがいい。強すぎて疲れます。<笑>今日の企画はこれで終わりということで。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ バ, ー イ, バ, イ, バーイ。ここは僕のアナザス会